恋相論部ウィングです本日披露させていただく演舞は2021年の演舞サクです4分間にすべてを込めて精一杯演舞させていただきますのでお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれでは参ります銀河ステーション銀河ステーション気がつくと 握りしめていた。